皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月1日、お着替えリポちゃんゴールデンウィークスペシャルということで、本日より、リポちゃんが毎日来ます。今日は、夢の王国セットを持ってきてくれました。早速着替えてみましょう。通常のお着替えリポちゃんのレンタル衣装は30分だけですが、今回のイベントでは、なんと120分もレンタルできます。これはいろいろとはかどりますね。 皆さん、毎日チェックしましょう。また、本日より、アストルティアナイト総選挙の予選も始まっています。1日1回の投票で、福引券がもらえますので、これも忘れずに投票しましょう。誰に投票したらいいかわからないという人は、とりあえずユシカにでも投票すればいいと思います。PR。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。